この動画を見るとスルガヤについてちょっとだけ知ることができます。ぜひ最後までご覧ください。こんなねでっかい商品は買ってないです、ね。え怖い怖いこれ待って選べないやつじゃないこれ。じゃあじゃん。危ねえ。ーこれ昨日スルガヤ。カメラ OK。ボタン OK。役所 OK。ようしスタート。皆さん。 駿河屋って知ってますか監督学生つい先日まで存在があやふやでした。実際にもう名前は聞くんだけども、そもそも駿河屋って何駿河、まあ、と聞いたら、物語シリーズのカンバル駿河というぐらいの知識でした。そして今現在、かなり愛用してます。実店舗、通ってます。 ざっくりするがやというものはですね、超でかい中古ショップ、するがやとは、静岡県本社に置く株式会社 A2 が運営する通販サイト、および実店舗、リフォーム産業新聞が発行するリサイクル通信中古倍上ランキング2021、総合部門、全国第7位、そしてコピー部門、インターネット部門に関しては、第1位。 え、はい、それでは特徴はですね、ゲオやブックオフのように、書籍、漫画、CD、DVD を販売しております。その他にも、フィギュア、トレカ、エアガン、ぬいぐるみ、ラジコン、ボードゲーム、パズル、同人誌なども取り扱っておりまして、中古買い取りもやっております。とにかく、他を圧倒する、在庫数が最大の強みです。なんと言っても、品揃えがやばいです。いろいろと調べてたらですね、もう無限に無限に商品が出てきます。でかいというわけで、欲しかったものが見つかったりとか、発売されて何十年も経ってるレアもの、マニアックなもの、 ものが掘り出し物として見つかることもあります。オークションなどで今もし販売したらプレミア価格がつくものもめちゃくちゃハーで売っていることもあるそうです。でこのスルガなんですけども通販サイトはスルガ JP という名前になっております。こちらは年中無休で24時間営業。ただですね朝の8時に切りがあります。もし8時を過ぎてしまうと翌日の8時に注文処理がされます。注文をされますとまず自動返信できてでそれから商品発送されます。でこの通販サイトに関して。 関してはですねまず一つが配送料こちらはですねお買い上げ金額によってこのような形に発生します監督はですね北海道なので1500円以上購入しますと配送料が無料になります 続きまして、販売手数料。特に意識しなかったんですけども、発生してしまいます。こちらですね、地域とお買い上げ金額によって、金額が変わっていきます。商品が安くて、今回、スルベアで購入したんですけども、販売手数料がかかるということをですね、ちょっと意識しなかったので、逆にちょっと高くなったのかなっていう部分もあったりもします。今回です、こちらを買うためにですね、プラス550円を追加でお支払いしました。安く買えるんだから、ま、仕方がないかな。支払い方法は、代引き、クレジットカード、ペイペイ、銀行振込 多多種多様なです、ね、方法ででお支払いすすることができます通販サイトに関しては注意点としまして発送が少しお時間かかります。今、まあ、現在はですね、例えばアマゾンとかヤフーショッピング楽天とかって早ければね、その日に発送してくれたりとか、なんやかんやで商品がもう販売しているものであれば、約2、3日でもうすぐ到着するという世の、えー、中になっているかと思うんですけども、すべて屋さん、約1週間程度かかります。ちなみに過去の注文履歴を見ますと、9月の23日にこちら注文をしまして、えー、6日後にですね、発送しておりますが少し 時間かかってますっていうメールが来ました。その後、10月1日に到着しました。ちょっと忘れた頃にね、来るっていう感じですね。で、あとですね、悪い点になっちゃうかと思うんですけども、鶴ヶさんで、ね、商品の在庫数がめちゃくちゃあります。だから、その買い取る部分も、通常の中古ショップで、いや、それは買い取りできませんっていう、買取拒否というものがですね、例えばで、ね、水をこぼしちゃったりとか、本に書き込みをしちゃったとか、そういったものはですね、基本的に、ね、買取拒否が多いかと思うんですけども、鶴ヶ谷んはもうほぼほぼですね、買い取ってくれるというわけです。 いうことはですよ、まあ、そういった商品に運が悪ければ出会ってしまう可能性もあるというわけですね。で、今回、こちら、商品の内容がですね、二つに絞りました。監督が大好きなフェイストシリーズの牛若丸グッズと、最近ですね、ビッツェロ、シーズン2見たんですけども、駅ドラにね、めちゃくちゃ共感、え感銘を受けましてですね、え牛若丸が7つ、駅ドラが7つで、合計14点を買いました。そういった部分で、状態どうなのかなっていうね、してみなければわからないというわけでですね、ちょっとドキドキ感もありつつもですね、 たた部分ですすねを解明していきたいいきと思います一番高いものですと、まあ、870円のフィギュアを買いました。ちなみにこのフィギュア、これが目的で、このスルグイを今回利用したわけです。メルカリとかで調べると、同じものがですね、1500円、1300円、1200円ぐらいなんですけども、870円というわけで購入しました。その他の商品ですね、50円で買ったですね、バイスシュバルスというですね、カードもありますので、ね、どうなのかなというですね、部分も期待をしております。まあ、約4000円分を購入させていただきました。先に言っちゃいます。こちらに関してはですね、 で, の実店舗で購入しましままた監督札幌に住んでででおりますのででっかい観覧車が目印のノルベザの3階にですね、そのフルはまあ、他の店舗もあるんですけども、スルガ屋さんがほぼ占められております。通販とこの実店舗に関してはですね、商品の在庫管理はですね、別個にされているそうです。全国で現在ですね、40店舗以上出店されておりまして、札幌のノルベザのですね、スルガ屋さんは2018年に出店されました。まあ、その当時はですね、スルガ屋最大級の店舗として出店されたんですけども、2021年の4月にはですね、 埼玉県でさらにでかいものがね、来たというわけで、ちょっと負けちゃったんですけどもね。まあ、それでも、でかいです。初めてですね、入った時は、あまりのデカさに感動しました。広いんですけども、いろんなね、ジャンルがあって、時間を忘れてしまいます。というわけでですね、早速、こちら開けていきたいと思います。で、このね、あと、駿河屋さん の, この箱のデザイン、いいよね。この段ボールのままで来たんですけども、なかなかね、個性が強い。開けたくないな、もったいなくて開けたくないなっていう感じです。来た瞬間、ザ・駿河屋っていう感じですね。 こんな で, でっかい商品は買ってないですなんでこんな大きな箱に入れてきたのかなっていうね不安定はあるんですけども楽しみでもありますね<音楽> はい、おお結構パンパンに入ってますね。このような感じに入っております。はい、ぬいぐるみが見えますね。では、ま、一番高いですね。こちらのフィギュアが、駅ドナの一番くじのフィギュアですね。こちらが870円。この商品の欲しくて買ったと言われておりおでかい。状態、めちゃくちゃいいじゃありませんか。こちらを購入させていただきました。テープは貼ってるから、これは未開封なのかな見た感じ、新品ですね。ただ、これはですね、今回開けません。エキドナフィギュアをね、たくさん揃えてからもう全部ね、一本 今の動画でまとめて開けていきたいと思いますので大満足です。で、続きましてですね、愛犬ナビなんですけども、この子がですね、ぬいぐるみ解体検定をですね、持っております。明治なので、ちょっと気をつけて出したいと思います。はい。エキドナぬいぐるみ。ほうほうほう今回、ぬいぐるみに関しては、2つ買っております。はい。全然、綺麗ですね。気になる匂いね。うん。無臭です。大当たりですね。ありがとうございます。エキドナの制服姿のシーン。ーあ、っ見てる。 ここに置いたら絶対食う。わおかう。絶対持ってきちゃお前これ。とこれはちょっとテーブルに置かせていただきます。はい、続きまして。はい、もう一個です。ででん状態としてはですね、見た目は全然汚いとか言うわけではないませんし。 あ、これも超新品ですね。多分これ開けてすぐ作るんでいた感じですね。あ、しかも、ね、両方ともハグ付きでございました。中古1200円って書いてるけど、めちゃくちゃお得や。両方とも多分 UFO キャッチャーで取れる。いや、大満足ですね。こちらの運命ではもうまたね、利用したいなと思います。はい、で、もう一個そうだ、フィギア重ねたんだ。じゃじゃーん。危ねこれ昨日するがえいってこれ買おうと、カバンに入らなくて諦めたですか来るのが遅いんでね、そういうところもあるん、ね、で、こちらの値段がですね、380円。危ね 600円で買おうとしたこれも未開封なのかなまあ、ちょっとこれも開けないんですけども状態としてはもう全然箱もねいいですねかなりいい状態だと思いますいいねいいねいいねはいというわけでですね、まあ、この辺からちょっとね怪しくなってくるんですよえと、ー、あとこれに関しては完全未開封ですねフェイトのもちもちマスコットですね意外とちっちゃかったっていうこちらに関してはですねえこれちょっと待って選べないやつじゃないこれこれ完全に選べるやつかと思ったけど選べないやつだったマジか 写真で牛若丸で出たから、絶対牛若丸かと思ったけど、これ牛若丸出ないパターンか、これ。もちもちマスコット200円です。番号書いてないとい う, いうことは、出る、出るかな、これ。この種類と、この種類ね。このね、牛若丸っていうキャラクターね。ちょっと開けていきたいと思います。3、2、1。 でーんあら牛丸じゃんえー、えー、ちょっと意外えー、これ番号書いてないのにえー、特にこれ「牛若丸出ます」って書いてないけどもえー、これえー、これ当たったってこといやでもど う, どうなんだろうな、うん、まあでも確実に新品っていうことは明らかですね、うん、はいとい う, うわあこれ絶対お前好きじゃん うわぁ、やめろはい、というわけでですね、ボールチェーンもついております。牛若丸でございます。監督ですね、この後、フェイトシリーズの牛若丸グッズを ね, ね、ひたすら集めたいと思います。結構ね、鬼滅の刃も推しがいるんですけども、もう商品出すぎてね、今から手を出したらやばくなるんでやめます。牛若丸グッズをね、もうすべて集めるぐらいの勢いでやっていきたいと思います。で、一番高い費用がですね、2万6千 二種類なんですけども。ま、あそれもいつかね。続きまして、こっちら。たたたたたたたたたたたたた。えー、残り9点のですね、こういった小物類ですね。この辺中古っぽいぞ。はい。まずですね、d 0のエキドナのチョコノッコですね。100% 新品じゃん。一応ですね、こういう袋にですね、両方とも入ってるんですけども、あー、ね、これは完全未開封で、こっちは一回開けられたやつなのかなはい。というわけで、まずは新品の、はい。エキドナのチョコノッコ。はい。いいですね。はい。いいですね。はい。 続きまして開封されてるんですけどもあ状態はもう全然ね OK ですほぼ新品ですねはいめちゃくちゃいいですエキドナ2体チョコノコとなっておりますで続きましてはチョコノコつながりで牛若丸いこう、まあ、普通の袋とああこれは確実に中古ですねで状態としてはですねはいあ全然いいね全然いいはい牛若丸となっております状態もねほぼ完璧ですね ありがとうございます。続きますまは、でかいやつから言ってた。石若丸の、これも、あ、でも一応これ袋の中に、さらに袋、まあ空いてるけども、これもほぼ新品なのかなこのグッズな、何か、どう使うかわからないんですけども、これ何これ あ、わかった。こうやって、おお、こうやって、これだ。倒れないんですが。こちらもですね、もうほぼ新品ですね。ありがとうございます。続きまして、ガチャポン。お、ナビガチャポンだぞ。これあげるあ、後でおねむたん。今、開けたんですけども、あ、これも新品じゃないですか。新品ですね。開けてないですね。今回はもうほぼほぼ当たりかな駅ドラのおねむたんです。はい。 続きまして、1300円なんですけども、こちら、牛若丸のアクリルスタンド、1300円がなんと200円でゲットできました。ありがとうございます。ココスとのフェイクグランドオーダーかけるココス。ほんとだ、ココスのなんかメニュー。アクリルスタンドとなっております。ココスバーン。おー、いいね。新品ですね。ありがとうございます。いいよ。今のところもう、不満点ないよ。商品の状態については。 はい、続きまして、アクリルキーホルダー。こちらはタッチですね。光に当てても、まあ、ほぼほぼ実はないね。こちらも、ほぼほぼ新品状態の、綺麗な状態の牛若丸をゲットできました。ありがとうございます。はい、というわけで、立体的なここ関係をすべて開きました。で、この後なんですけども、ワイスシュバルツですね。1枚50円のカードを2個、牛若丸で購入しました。紙の箱に入っておりました。こういうカードは買うのは初めてなんですよね。 ほうほうほうでこんな状態で入っておりましたバイツ・シュバルツ。CM は知ってるけどもカードをやったことないしどういうゲームなのかも全くわかんないんですけどああもう全然傷はないですもうアニメのシーンかなこれは抜粋かな、はい、というわけで監督の推し石若丸のえバイスシュバルツのカード2枚50円です1枚ほぼ新品です。傷は えー、身につく限りありません。はい、ということでですね、それから JP で購入した商品なんですけども、中古の商品でも全然気づかなく、大当たりのプレイに当たるかと思います。ありがとうございます。まあ、販売手数料550かかってしまったんですけども、とても大満足です。かなりお安く購入できました。こういった推しグッズをね、たくさん集めてね、推しスペースみたいなのをね、今後作っていきたいなと思っております。まあ、その第1弾、第2弾として、駅ドナと石若丸をですね、それぞれちょっと集めていきたいなと思っております。 というわけで通販の駿河屋 JP に関しては、中止となりますえ。そしてですね、実店舗、まあ、監督、その鈴木のノルベさんね、もうほぼほぼ今はですね、毎週通っているかもしれませんね。えこちらを実店舗購入しました。でね、投げ売り処分コーナーという必ず監督が行くんですけども、え今回はこちらの2点を購入しました。200円のねずこと300円の炭治郎。安くないかいこれ。ねずこに関してはですね、プロ破れてるので、これ確実に中古ですね。 お, おっとおあ結構ほこりかぶっておりますねまああとちょっとケースが汚いかなという感はありますねまああとで拭けばいいのでスライムジェルでねこの動画で出しておりますこれで綺麗にできればいいかと思いますので全然200円でね買えるんであれば大満足ですね あ, ーあとこのキシアルピィのクオリティもね思った以上に高かったです 200円でで円ゲットできまましたありがとうございます続きまして、こちらですね。まあ、結構新しめな商品ですね。グランディスタというですね。まあ、正直監督、この炭治郎なんですけども、なんか無駄に太った印象があってですね。正直興味なかったんですけども、善逸バージョンが出て、展示のディスプレイに炭治郎と善逸がね、揃ってたら、かっこいいなということで、ちょっと買いたいなと思ったところに、300円投げ売り価格。ちょうど監督行った時は、これの他に同じものがですね、あと2体ありました。まあ、ね、ちょうどタイミングが良かったというわけで、今回こちら、 購入しましまたクレーンゲームで取れる、まあ、結構重たいんですよ新品かとはまだわからないんですけども、まあ、中を見て判断していきたいなと思っております、まあ、300円でゲットできたら、まあ、そこはね、はい、グランディスタ炭治郎おっとこれは新品じゃないですかこの状態はいはい袋でかいな炭治郎でかいなってあこれいいな未開封ですね300円はめちゃくちゃ安いね足場もついておりますおっちょっと待ってこれ想像以上にも大きさ見てこの。 でかいちなみにさっきのねず子はこれくらいのサイズとなっておりますあとでもサイズ感的には普通に並べてもありかただねクオリティはこれは全員いつも欲しいな、うん、グランディスタ炭治郎体とかはね全然動かせないんですけどもごっつりごっつりこのシリーズは見栄えがねああいいねこれ揃えたいですね はい。というわけでですね、今回の動画は以上となります。駿河屋さんの通販サイトと実店舗を紹介してきました。また利用したいなと思います。駿河屋興味が湧いた方はですね、こちらでですね、通販サイトを出しております。通販サイトの中からお近くの実、ね、店舗を探すこともできますので、ぜひ今回 の, この動画見て、フィギュア以外にもですね、ボードゲームだったり、トレカだったりね、監督の、ね、同人の世界はね、全然知らないんですけども、すごい数の方がね、たくさん並んでおります。ということで、興味がある方はですね、ぜひ概要欄をご覧ください。この動画 ですね鬼ツの刃からスタートしてしまったフィギュア沼の動画が結構多いかと思います。それ以外にもですね、家電だったり、ガェットだったり、映画とかアニメレビューとかもやっておりますので、自分がね、好きなものを熱く語っていきたいなと思っております。そして何かね、この動画を見て、知識だったり情報をですね、皆さんに気軽にですね、伝えていければなと思っておりますので、今後も監督ラボよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。